コーヒー飲んじゃうかな。今日はコーヒー飲んじゃうよ。うん、まっ。あー。ということでですね、いつもはやることを決めてカメラを回すんですが、今日は何も決めておりません。予定調和のことは何も起こらないんですね、今日は。えー、じゃあ今日は何しようかな。あー。今今ね、ちょっと今実家にいます。実家のね、 子供部屋まあ、三人兄弟だからさ、子供部屋でまとめられてるんだけど、え、まあ、一番下の弟が住んでいて、最近出たのかなだか実質今自分の部屋として使ってるんだけど、じゃあ今日おすすめをね、おすすめ打ちますよ。今日は漫画でもおすすめしちゃおうかな。えー、なんだこれ。光の語です。光の語はね、めちゃくちゃ面白いので、 おすすめです。あ、うまく説明できないけど、ジャンプ漫画でもね、かなり相当面白いもんなんじゃないかなと思いますよ。そして、えー、いよいよ明日から東京に出ようかなと。5日間 ?6 日間ぐらい実家にこもってたので、なんかバリバリやっていこうかなと思っちおります。 そして、夢際が物理空間としての場所をなくしてしまったので、俺は最近はヨッピーの家に泊まったりして、東京に外旋しています。うーわ、暑っ。この暑さやべえな。あとね、つい5分くらい前にやばいもん。 もうすでに売り切れて、うちにはないかと思っていた雑誌令和の新品の在庫が、十分以上見つかり、やばい、これ売ったら、また次の雑誌の予算に追加ができるとということで、雑誌令和多分まだ、ツタヤとかで流通してると思うんで、ぜひ、あのー、ご購入ください。あのー、めっちゃ、なんか来たよーなんか来たよ ?LINE が来ると、ドキドキしてるね、っとね。 暑い。あの、実っちの実家ね、2階部分は、あのー、一切エアコンがないので、扇風機で頑張っていますが、あの、カメラを回してるときは音入っちゃうからね、切ってんね。暑いな。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかあっという間にね、8月が終わっちゃうので、えー、何か、何か教えてください、おすすめとか。 あと、昨日ね。昨日あれ昨日だっけもう、右の、右の動画を見てほしいんだけど、こっちか。右の動画を見てよ。いただきたいんですけれども、あのー、麦茶ね。麦茶を、ちゃんとね、あの、大麦で煮出して、一気に冷やすとめちゃくちゃ香りと味が豊かで美味しいので、ぜひやってみてください。店だとね、あんま売ってないかも。ネットだと高いけど、この前、愛媛行ったの、愛媛。愛媛のね、あの、道の駅には普通に130円とか230円とか売ってて、わぁ。 いい世界だなって思った。<音声>えーと、連絡、おや、了解です。オッ<音声>オッケ ー, ッケーえー、そして9月2日に、あの、東京ステーションギャラリーでバウハウスのね、展示を見に行くので、それを楽しみにしてくれください。いやー、というね、久々に、ただ、喋るだけの録画を撮りました。 これ字幕なし、編集なし、BGM なしでね、めちゃくちゃ楽していこう。たまにこうやってこう編集のハードル下げていかないとね、疲れちゃうからね。でもこう、そろそろね、動画マップしてね、80本目ぐらいになるんですよ。目標のね、初期の目標の100本が近いので、えー、なんか着々と前進してて、すごく嬉しいなという感じで。皆さんは夏休み、どのような場所に行き、どのような研究をしたのか、教えてくださいね。ということで、バイバイ。